このの寒いのにでもたまに来てさ「もう麺がないです」って あ, あるからそあそうなんですかどうこな感じですか柱が あ, るあそっか ちょっと腹ぐしらえしちゃおうかなと。 だからあの時言ったことあんのよ フフッそうだよって言うんじゃないよ。<笑> まだ虫やってんの いの、えーえー、です、をした。れいいんちゃう見たをすて、うんうんで、小林<笑><笑>かなんかライブが近くにあってホテルを新都心で撮ったんだって、うん、でそこからタクシーで来てさ。うん あまたたタクシーでで帰って、えーはい、ありがねねえいねね本当に今日はうん。 遠い人のね、しょっぱなが熊谷からっていう人、はい、それから、あのーえー、と世田谷の、なんだっけな、世田谷から、うんうん、あの二人で、うん、新宿からまだ今日も来てくれて、電、う、車、ん、で来てくれて、はい、それからあ、なんだっけな、東京の。 そそののの人人も、も、はいうん、ように昼間は全然だったんだけど、うんうね、ずっとそっちへめっぱなしで。 いいじゃないですか。<音楽><音楽><音楽>